本日はパーソナファイプレゼンターの企業で契約されている場合のインストールの方法をご紹介したいと思います。これはクロマカ m も同様の手順になります。まずは管理者がメールで利用者を全て登録します。またパスワードも設定します。そうしましたら登録したメールにパーソナファイ社からメールが届きますのでダウンロードの URL から開きます。 続きまして登録されているメールアドレスと管理者が設定したパスワードを打ち込み実際に打ち込んでいきます。そししてサインインンン緑のプレゼンターをククリックします ダウンロードが終わりましたので、ダウンロードファイルを開き、はいを押します。利用規約が出てきますので、問題がなければ、アイアグリをクリックします。インストールを押して、インストールが終わりましたら、デスクトップ画面にアイコンが準備されます。あとは、ダブルクリックでご利用ください。 以上でインストール方法のご紹介を終わります。